うん うんうまいこれはこれがうまいですよ う, うんもうん、おんたがいいじゃんのか すごい早速、解凍に行き込みましょう。 で、ね、最近みんながら昭和は弱ったっていうような話をねよく聞くんですけど確かに弱ったでしょうね 前も、話しましたけど土曜日は半蔵で学校も会社もお昼まで朝朝にして12時も朝開始なてしまよね昔<笑><笑>はね12時になれば後期とか大阪城で はい、んったんでどうやらおいしいんだば半分お休みするよな工場をやってほしですけどもね。 当時は地方に住んでないので、半島のお風呂が消えたこというかではありませんでしたけどもう、噂ではしました。 当時はね土曜日のお昼にカレースを食べて帰るという空間がありましてそれは今では土曜はもう休みにな っ, ちゃった時金曜日の夜にカレー食べて帰るん<笑><笑>うん確かに好きなカレーができる時の曜日が分かってるっていうのは嬉しかったですよねでね、当時はもう マスネーエールラン館でタバコ吸うすぐにしてるでしょ。エールランジェットはもうすぐにしてる。エールランジェットはもうすぐにしてる。もうエールランジェットはもうすぐにしてる。 まずね、田舎のぼっちに車でも、車両の中には必ずトイレが続きました。どんもこうでもね。トイレがあるんですよ。今の新幹線みたいに。あれは助かりましたね。<笑>まあ、そう思えば、これはいい時代だったかもしれませんけどもね、確かにいい時代だったわ。 そのそういう実況に行っ て, て思い出深いのはねこの田舎は超山奥なんで駅も小さい駅で、ね、病院も行き前にっとあるだけだったんですよまあその時に夏休み幼稚園を歩いて遺職を全員が水暴走にかかっましてみんな水暴走を潰すんですよそのシールをもの体になしをつお前もない、ね、お前もないみたいな感じで うん、きっちり完成しましたねえ僕が今通報は引っぱり出してる人一番 も う, こ, うこんな感になってここから一本ここから一本そんな感じになりましてこれ目元不明の時には分かりやすいだろうなと思って来てなんですけどもね ルースもす何にうまい んで、小学校6年なのうちに、5回転校してるんですよ。あっちこっちりして、どうは自分の風情とかわからないような状況で、ね。で、4練生後は転校して、こっち早くなってたんですよ。じゃで、友達を見て、お前、 僕、帰るのかよっていう感じはぁ、あ、いやいやいや、俺たちはきっていう。うん、だけど、そじなですよ。きはきや。きなんて言うしないう やっぱりね、僕的には、ちっぽうの街をやじにしましたね。楽しかった。面白かった、毎日は。 経験ですねまだに、ね、同窓会呼んでくるんですよねホントありがたいもんですよねうん 最近シンプルに一番が出てたにそうなったんですねこれはうまいわ好きやとかじゃないんですけどもお前は、はあ マジで初めて食べた牛丼も後いやしな。ね。まあ、いなぁと思いましたね。やっぱ牛丼は後のかな。で、ラーメンは天下一品。これは外せないな。 ちは、っ筋肉マンを世間に出る時に、の牛丼食べてましたけど、母 い, いから、ちょっと業くなって、なんだ、他の会社に助けてもらって、今あるみたいなことを聞いたことがありますけどね。 あのうまさ。私<笑>らはメインの調べてたんですけども、通訳はそうじゃ、て、うまい練りみたいなのものはあるそうですね。 まさか。<笑>また 今はね、でもね、こういうご飯をゃべるけど、スーパーの弁償なんかも安いしね、あうちの店主は178円弁償っはありますしそうしゃべった時期もあるんですよね。やっぱこういう牛丼の方がうまいよね。うん、ご飯も早く食べるし。ああ 来た来た来た中まま、ね、も う, でももうおどいし今日もお楽し辺にしております。それでは今日も一日ありがとうございました。ごちそうさまでした。またねー。